ヨルダン2日目は、えー、ペトラです、えー、赤羽から、あのー、乗り合いバスに乗って、えー、来たんですけれども、まあ、約1000円ぐらいで、えー、来ることができました ナ, ナディルハムですね、えー、まあ1時間に1本かなと思ってて、あのーまあ、例えば11時12時とか、まあ、そういう時間帯だと思って、あのー、適当に まあ20分、30分ぐらい近くのカフェでお茶飲んで待とうかなと思ったらいきなり走っているバスにお前ペン乗るかみたいな言われてもう乗れみたいな<笑>あのーでいきなり乗って、えー、到着した感じです、2時間ぐらいかかったかなと思うんですけどもあのー、途中、なんかいきなり急ブレーキ踏んでもうまた事故かなとか思ったんですけど、あのー、ラクダが横切ってラクダにぶつかりそうになったりとかしてました。 ははいそれではですね、えー、初めてこっちに来てから初めてあのミントのこっちの伝統濃いんですかねスタイルのお茶を飲みたいと思います、はい、ヨルダンのスタイルのお茶を注文しました特徴はやはりあの結構濃いめの紅茶にたっぷりのミント入っています爽ややかでで飲みすすいですね あのー、基本めちゃくちゃ砂糖入れられてるっていう話だったんであんま普段あのコーヒーもブラックしか飲まないので、えー、砂糖はまあ入れない全く入れないんですけどあのよかったです自分でセルフで入れられるようにしてくれてました甘いヨルダンのお菓子と一緒にミントティーを飲んでいますいよいよ今日の夜からペトライ席に 行きます、えー、ペトラ初日ですけど今日から、えー、今日、明日うもう1泊3日ぐらいペトラに滞在しようかなと思ってるんですけども、えー、なのでというのもですね、あのーまあ、旅の当初は、えー、ダハブとい う, う、まあ、リゾート地というかあの海が綺麗なところで34日 ちょっと骨休めをしようかなというプランだったんですけれども、まあ、ビザの関係やもろもろのシチュエーション的にちょっとあの変更しようかなと思い切って変更しました、えー、ちょっと滞在に余裕、日程に余裕ができたっていうのもありますし、あと、ペドラ自体が実はも う, もう想像してたよりもかなり大きい、広い。 でもう1日12時間歩くコースとかも最長ではあるとか、まあ、トレッキングができるということだったんで、まあ、あの時間に余裕を持って、えー、たっぷりとトレッキングなども楽しもうかなと思います、まあ、なので今日はですね初日、えー、到着して、えー、ペトラナイトを見てそれまではあちゃんと体力を回復させて、えー、明日からの本格的なトレッキングに臨みたいなと思っています 美、う、味、んうん、しいいよいよこれからペトラダイトです、えー、バレンタインイン の, あの食堂は外ですけども非常に話も良くてですね食事も かなり充実している大満足です、はい、これで一泊夜と朝がついて2400円くらいかなもうありえないですねこん な, なんか感じになってますけど雰囲気あります、えー、宿泊客もすごく少ないので、えー、ゆったり過ごせていいですペトラの街並みです はい、ペトトトララナイイイのハイライトです、えー。伝統音楽の、えー、演奏2曲が終わってこのようにライトアップでアルカズネをみんなが撮影しています、えー、思い思いの場所で思い思いの、えー、スタイルで写真をみんなが撮って楽しんでます